ま、あ、セルフクリップによってそういうコマンドが作れることが分かったとしても、オプションとか引数を渡さないとあんまり面白くないですね。で、実は、スクリットをコマンドとして起動したときに、えー、その1番目、2番目、点々の引数は全部、だら1とかだら2とかいう、そういう番号のセルフ数にあらかじめ設定されます。えー、従って、それらを参照したスクリットを書くことで引数を稼いできます、えー。例えば、えー ビン LSF っていうのは、えー、シェバンビンシェルで、LS-F-L のダラ1。だから、1個目のパラメータに対して、LS-F-L であだと。じゃあ、LSF 実行すると、t と T2 を渡したんですが、T1 しか表示されませんね。それはそうで、ダラ1しか書いてないと。だからここに、えー、たくさん並べてもいいんですけども、たくさん並べる代わりに、ダラ星って書けば、 全部、え指、ー、定した引数がここに埋まるようにできています。じゃあ、スクリプトのフォーループという、ちょっと難しいお話ですが、実は、その、たくさんのパラメータを渡ったときに、それを LS みたいにいっぺんにやるんじゃなくて、一個ずつ処理したいということもよくあります。そういうときにはで for,、ね、i, in, なんとか、まあ全部のパラメータについて、do と dan で、えー、囲った中を繰り返しておさす。 その中では、この i が、えー、毎回、どれかのパラメーターになる。いうことができます、えー。ちょっとやってみましょうか。えー、イメージ HTML。で、えぇ、ー、i、はい。とりあえず、まず、エコーしてみましょうか。 do だよな。for, i, in, h, do, echo, da, da, da. で、CH モードのプラス X のイメージエッティンじゃの ABC というと、ABC が順番出てきます。じゃ、えー、なんでイメージエッティングかというと、この 一個一個を、えー、イメージソースイコールなんとかっていうのに取り替えてみようと思うどうするかというと、えー、エコーだらいいじゃないですかね。まず最初に、エコーのボディ。1点目だらいいですね。それから、エコーのイメージソースイコール、えー 今、ダブルコートの中なので、シングルコートは意味を持ちます。シングルコートだって。から、BR は開業の。最後に、え、この、かなりいい加減な、えっと、 ボディとスラッシュボディで囲った中に、イメージソースイコール何とかっていうのが次々に出てきます。えー、この内容ですけども、えー、実行可能にしてありますから、えー、ポッドスラッシュイメージ HTML のポッドスラッシュイメージ HTML のポッドスラッシュボディの中にこの、イメージソースのタグが入ってますね。 じゃあこれを、えー、t.tml とかに入れましょう。そしてブラウザーを起動して t.tml。 この画像がないといけないかな。じゃあ、画像もコピーしましょう。えー、CP の点、えー。そうすると、えー、コップと鼻の画像が入ったウェページができます、えー。こういうふうに、えー、繰り返しの処理を使うことによって、いろんなものを生成するというシェルスクリプトが簡単に作れるということがお分かりいただけたかと思います。 では、演習さんですけれども、えー、まず、ホームビンを作って実行パスに含めてください。から PSME を作ってみてください、うん。その後、イメージ HTML をやってみてください。皆さんはですね、ウェブサーバーを経由しなくても、直接こう、この HTML ファイルをブラウザで Firefox で開いていただいたらいいでしょファイルメニューの開くでいいです。また、えー、横線を追加してとかいろいろやってみたらいいですね。 あと B はですね、テキストファイルを区切って出す。例えば A 点テキストが DC0 で B 点テキストが DCB だったら間にこの区切り線も入れる。えー、こういうのも作ってみませんかで、C はですね、数値を指定すると、えー、その場を出力するスクリプト。で、これはヒントですけども、もう一回便座に入りましょうね。えー、例えば、サムイコール0というのを実行しましょうね。 今、0です。で、今度は i イコール3としますよね。じゃあ、この sum に i を足し込むためにはどうすればいいかというと、sum イコール、えー、クラの、えー、ラサム、たすラ i。そうすると、えー、ドラサムとダラ i の内容を足した計算をして、結果を sum に入れます。えー、エコーのダラサム。 もう一回実行すると3、2、3を渡して、えー、6になるかな。6になりますね。じゃあ、このエクプラは何かっていうと、えー、単にこの計算をするのはエクプラなんですね。えー、まあ調べてみてください。えー、これ多少ミスプリがあるんで、整合表を見てくださいね。 では、もっと自分が便利だと思うスクリとトを作に作ってください。まあ、自由課題になっていますが、いかがでしょうか。